マックザナイフやっていきたいと思います。マックザナイフっていうのは、こうツービートとフービート。歌ものっていうのはメロディのとこはツービートでやることが多くて、アドリブに入ったらフービートに行くことが多いだけです。アドリブ入ってからツービートやる人もいるし、まあいろんなやり方があるんですが、ベースがツービートっていうのはこうやってベースがこうやって二分音符を弾いてる感じ。で、この時は、えー、この、えー、やり方としては、この右手のライドとこのねここのシンバルとハイハットが のベースが何も弾いてないところで左足を踏んであげてグルーブする感じフ ィ, フィルインはさっきの、えー、でも跳ねましょう、えー、とスピークロと一緒だけどスピークロだったらツッタタンだったのがツッタタンでここもここにも入れてもいいんだけどまあこれも16小節で一塊なのでこれで入れてあげていいんじゃないかなと思います 1, 2, 1, 2, で、4ビートになったら、ベースとここ、これを合わせてあげる。今、ここにまで行ったんだけど、ここ、2ビートずーっと練習してて、ここまで行ったんですが、これは合わせて。で、ハ イ, ハイハットは、まあ厳密に言うと、えー、こう、 初心者の人はあんまり考えなくてもいいですが2ビートの場合は1、エン、2、エン、1結構溜めるんだけど4ービートの場合はこれ溜めるんだけどここの際もうライドの際を叩くぐらいでも2ビートの場合はうん、もっと溜めていい感じ だから、ハイハットしっかりためると2ビートに聞こえるし、ハイハットをちょっとだけの深さをちょっとだけにして、まあ、音色もあるんだけど、こういう風にするとまあ、2ビートと4ビートの感じが出るかなと思います。なので、ずっとこういう風にしてみました、えー。メロディーの部分の、ここのテーマって書いてある部分、ここの部分は2ビートのパターン、ここから4ビートのパターンですね。4ビートのポイントはですね、えー、基本的にはこう、 ライドシンバルっていうのはベースと同じようにだからベースがこう膨らんでるのと一緒でライドも膨らんでほしいのでそうするとイメージ的には叩いてすぐ音出るっていうよりかはリズムはちょっと後に出るんですだから結構突っ込まないと234こう一緒にやるとちょっと遅いのでちょっとイメージ的には右手だけやるときに ベースの曲線とライドの曲線がシンクロする感じがいい8小節ごとにライドを、えー、とスネフィルインを入れていくこれを繰り返すか もうこれだけで気持ちよくなっていくっていうところに専念するのがすごい大事ですね。なので左手、今ちょっと入れちゃいましたけどね。えー、で、この、えー、メロディーの部分<音楽>デデデデデデデ。このね、これがメロディーなんですよ。のアドリブやってるところ。 ガイドとベースをしっかり合わせて。 で次にやることはこの上にあるメロディーを音痴でもいいから僕今だいぶ音外して適当にやってるけどみたいなが音痴でいいから一緒にこう歌うことですねでアドリブもだんだん慣れてきていろいろ歌を練習をしてるとだんだんだんだん予測がつくようになってくるので、えー、ライドとハイハットをこの今の形でキープすることができたらそしたら今度はこの上のメロディーを鼻歌で歌うことでそうするとこうやって空いてるところに何か欲しくなるんですよ欲しくなるまでは叩かないっていうのがこれ が原則ですでこういうふうにギターソロピアノソロやってもらったらベースソロは4ビートのままでもいいんですけどまあ、雰囲気変えるために2ビートにしましたで4バースのところはですね、えー、ここはもうハイハットキープできたら最高ですけどもうここはそんなにもう全然難しくないのでワン・ツー・4小節 これ踏めたらこのタードットパンパンっていうのはこれは後で出てくるコンファーメーションのフレーズなんですけどこれってもうこれやるだけで2小節進むんです逆に言えばこれ2回やれば。 で、ドラムソロしたら、これ2回で4小節進むんですね。で、フォーバースっていうのは、メロディーと同じ A の部分の4小節をやって、ここの残りをドラムがメロディーを歌う。ね、で、ここタドッドータンタン、ツットトン、タドッ ド, ド, ッドントンなので、これはハイタームで、もうこれだけでドラムソロですよ。もうめちゃくちゃ簡単でしょで、このタッツッドこれはカンカン、こう斜めに。 こう斜めに当てる。ここをダメに押し付けて斜めに。で、タダンタンターンドーンカタン。ね、もうめちゃくちゃ簡単でしょ。で、ここはタードドサンガタードトタドトタードドタードドコンコン。で、2ビートに戻る感じですね。 めちゃくちゃゃく簡単でしょだからこうジャズ的なメロディーをちゃんと覚えておけばもうフォーバースなんてそんな難しくないところがこれって3連符でいこうとするとみんな3連符が合うからって3年やるんですけど<音楽>ここが3連やるね長くないですか めっちゃ長いいよね待ちきれない4小節ものすごい長いけどタドットンタンタンを覚えてしまえば今の叩き方をしたら絶対今みたいにこうあの。 このセッションでやった場合は今のフレーズ絶対聞いてくれるのでずれることはないですねなので3連符でごちゃごちゃやるより絶対こっちの方がいいんでこれを3連符でこうアクセントつけてダウとこういうふうにこのメロディーの間を3連で埋めてるんだったらいいんですが3連符からスタートしようとそ思うとすごくドラム揃って難しいんですね でえー、ここテーマ普通に戻ってもらってでここはここ最後止まってもらえば全然問題ないですなので、えー、最後だけやると。 い う, ふうにやってもらえばかっこよく決まるんじゃないかなと思いますなので4ビートそんな難しくないでしょこの2ビートと4ビートの感覚とメロディーをその間で これをシンプルにすることでメロディーをしっかり聴いて、空いた左手の右足で受け答えをしていくっていう形なんですよ。そういうコンセプトが分かってしまえば、そんなジャズって難しくないので、えー、こんなにシンプルでもできるっていうことですぐできそうでしょ。頑張ってやってみてくださいね。だからこの、えー、譜面読めない人はこ の, このペケがこれですかね。で、この丸が書いたやつがこっちのシンバルで足を必ず一緒にやります。で、えー、上から2段目がスニアドラムで、えー、これ全部。 ハイタムでやるときは1段上になりますが、まあ、この辺はちょっと他の教本を見てもらったりすれば、ね、スネア、ハイタム、スネア、フロアタム、えー。2段目がここ。で、ハイタム。で、スネア。こっちが下から2段目のやつがフロアタムで、えー、ここは、えー、と基本的にジャズであんま使わないので、無視しておいてください。こんな感じでいけると思います。じゃあ、えー、マック・ザ・ナイフも頑張ってやってください。